はいえー、皆さんこんにちはさるです、えー、今日もねポケストスタイルで外に来てますよければ最後までご覧ください今回もですねポケットストーブでやっていこうと思いますが今回は特にポケットストーブ用の燃料について考えてみたいと思います、えー、風防については、えー、見た通りね、えー、足の長さがぴったりなので風防はねとてもつけると安定してます 五徳の方もねお気に入りで今すっかりね、えー、馴染んでますこれセリアで買ったインテリアトレイというものですこちらに固形燃料を詰めてますでこの固形燃料を詰めるシーンがですね、えー、撮れてないんですけど、えー、消してしまったんですがこのようにですねあの厚腕のアルミシートの中に切り刻んだものを入れてましてこれをね今回ポケットストーブ用に使ってます元にしたのは えー、これカインズで売ってるえと1個20円ぐらいのねあのブルーの固形燃料100均のものとねおそらくほぼ同じだと思うんですがあの安いのでねセリアのものを使ってますでこんなふうに 450ml の100均のねマグ取っ手を外したものですがこちらにあの網ですねシェラカップの網を敷いたもので湯煎をしていきます これはね毎度の、えー、儀式なんでねで今ね11時30分ちょうどですね、えー、31分かなはいここからスタートしますでまずはね、えー、まだ今日何もね口にしてないので、えー、甘酒をねいただきたいと思います天気いいんですけどねちょっとやっぱり寒いのでね熱々のものを頂 い, いてからと思ってます こんな感じでですね、えー、ちょうどいい燃え方なんですねこれはいいぞ一気に燃えちゃうとですねあの燃焼時間が短いので火力は強いんですけどねこれ公園に行くとですねこういうゴミを捨ててる方がたくさんいてですねあのけしからんなと思いながらですね いつも拾ってますあんまりそういう柄でもないんですけどねこの燃料の作り方ですけど、えー、とブルーの固形燃料をサイコロ状に切ってあとあの丸いので切りにくいとこはたくあん状にスライスしてでセリアの金属のブリキの入れ物にアルミを敷いてサランラップを敷いてその中に敷き詰めて なるべく隙間が空かないようにびっしりと敷き詰めて四角く形を整えたという作り方です11時37分なので今ね7分間ぐらい燃えてますね以前はね固形燃料全体が露出している感じであの火をつけたので全体が燃えて結局ね 2つ一気に燃えた感じで火力は上がったんだけど10分間で燃えてしまいましたで今回はこんな風にアルミ箔で露出してる部分を、まあ、通常の固形燃料1個分ぐらいの面積にしてますので、えー、しかもね上の面だけなのでゆっくりと燃えてる感じですねこれが理想的ですね はいえー、10分経過したけどねなんか全然減ってない感じに見えますね素晴らしいねこれどんだけ持つんだろう、えー、中にね、あのー、甘酒も入れてるので実質 500cc ぐらいの、えー、水を沸かすのと同じかそれ以上の熱量がいると思います 15分経過したけどねなんか全然減ってる感じがしないのとあとねお湯沸いてはいるんですけどこっちは熱いんだけどこっちがねいまいち熱くなってないので甘酒の方がねちょっと火力をね強くしたいんですよね。ということでトングを使ってですねアルミシートをちょっとこう開いてね開口部を広げてます。 はい、えー、これでね、だいぶん広きましたね。最初に比べたら、まあ、2倍以上のね、面積を開いてると思います。はい、えーと、今20分燃え続けてます。えーとね、間もなく25分経過しようとしてますね。で、えーと、湯の方はね、結構空いてるし、こうね、コップもね、 コップとかその内側の湯煎した甘酒もね結構熱々になりましたでまだね固形燃料こんな感じでどうでしょうねあんま減ってない気がするんですけどね25分燃えてなんかすごいエコな感じです、えー、30分ほど経過してもまだこんな感じで、えー、ゆっくりとね長く燃え続けてくれる理想的なね えー、固形燃料です熱々でしたいただきます熱い<笑>熱くて持てないぐらい熱いこんなに熱くなったあ美味しいまあなんだかんだって1月中旬でね寒いんでねあったかいものはね美味しいですね ミラーメスティン登場まだ火がいっぱいあるのでね米炊こうかなこれ皆さん分かりますかねセリアのボトルですけど最初にあの米っていうところまであの米を入れてで水をねたっぷり入れてこう23回ジャブジャブってゆすいで捨てるじゃないですかで水1っていうところまで水を入れてくるんですよ<笑> 今ね、米が膨らんでますよねもう1時間ちょっとこれ使ってるので米が水を吸って米のラインよりも上に来てますけど、えー、元々はあは米っていうラインのとこにぴったりお米を入れてましたで水を吸って米が膨らんでる状態これ説明が難しいんだけど米を入れた状態で水1まで水を入れてでその後米を抜いた状態で水2まで水を入れるとね、えー、ちょうど結果的に米の量と水の量が一致するように作ってます そういういいメモリーですはい、やっぱ冬なのでねあの水を触りたくないというもう武将な気持ちでねこういう工夫をしてますはい、えー、必ずこうなるんですねあの米がね、えー、ボトルの内側にくっついて残るんです。 これも前提なんですまあ想定済みなんですでこれに水煮まで今度水を入れてまあ勘がいい方はねもう分かりますよねはい水煮まで水を入れましたで振りますはいで米がなくなります はい、この通りです。米がね、なくなりました。ちょっとね、栗ご飯にしましょう。シロップはね、あの捨ててきてます。栗だけです。ちなみにね、まだこんな感じで、半分以上残ってる気がしますね。 いやー今日はね1月なんですけどもうめちゃくちゃあったかいですねうん雪国とかはねなんかすごいんでしょうね名古屋はね<笑>申し訳ないぐらいあったかいですよ今日お味噌汁用の水 すごいね、今45分経ちましたあ消えてましたね<笑>消えてました米まだ炊けてませんねちょっともう一個燃料投入しましょう結構熱くはなってますねこれね日年産の固形燃料、まあ、一番私がよく使うやつそれからこれねこれも日年産の固形燃料、えー、ポケストとね相性抜群 まあこしゃべりながらね、撮影しながらやってるのでね、モタモタしてるんですけど、えー、もう少しね、テキパキやればですね、あの最初に持ってきた固形燃料だけで、えー、湯煎とメスティンとあとお味噌汁までね、できたと思います。パリパリになってるこれね、あのー、持ってきた燃料が燃え終わった後です。 こういういねなんかろうみたいなものができるんですよね残ったんですよねさっきのアルミ箔でんでしょうねおそらくあの燃えかすというかね燃え残りになる部分ですよねあれもですねあとで火に通じるとよく燃えるんですけど燃料と一緒にはね燃えてくれない感じですねさあ火が消えましたね しばらくねあのー、蒸らしておこうと思いますけど冷めないようにねこんな風に五徳を使ってねちょっとこう鉄板からね浮かしておりますお味噌汁の朝毛ですね ケスト1個でねあのご飯を炊いて甘酒を飲んででこうお味噌汁もね入れてといや、本当にね少ない荷物で近場の眺めのいい場所に出かけていって外で食しようと思えばですねお手軽でねこれはねおすすめなスタイルですよちょっと待ちきれないので開けてみましょう。 こここでねこれがあるとねめっちゃ便利なんですよ。こう持つとねめっちゃ熱いんですよ、これ。す<笑>でで持ってない。ここだとねすでで持っているんです。いきます。これはちょっと もうね、これだけ美味しい栗ご飯炊けたらですねおかずはいらんですねもうね思わず拍手ですよ本当にねこれはねちょっとね<笑>おかずがいらないパターンでしたねはいメスティンのお米はね本当においしく炊けますよねいやーうまかった蒸らしの時間がねわからんかったけど まあ、あの水にね1時間以上あのつけてたので、まあ、だいたい蒸 ら, らしがね少々短くても芯が残ることはないですねメスティンの底にはねあの焦げ付き防止のねあの100均のシートを敷いてます洗うの簡単なんでねはい、えー、ということで今回もご視聴いただきありがとうございましたこの動画がいいなと思った方は高評価ボタンそれから